はい、どうも、風神ジャパンゆ優です。本日も、元気シーっていきたいと思います。はい、ということでね、いや、北京オリンピック、めちゃめちゃ盛り上がってますよね。はい、あ。続々とね、あの、メダリストの方も生まれまして、いやー、本当にね、うわ素晴らしい戦いをしてるなと思うんですよ。で、もう、やっぱりね、 あの夏のオリンピックとかもいいんですけれどもこの冬のオリンピックも寒さを吹き飛ばして、えー、雪を溶かさんとするようなねもう情熱的な熱い戦いが繰り広げられているんですよはいでその中でもね僕が特に注目したいのがやっぱり羽生結弦選手なんですよねはいであの僕ねその譲る選手をねあの好きになったのがもう結構前で高校生ぐらいの時から譲る選手の滑りっていうのがものすごい 刺されるんですよしなやかな動きとあと力強いジャンプそしてあのその裏でもねいろいろ工夫があるっていう点でねあの僕はすごい羽生選手のことがめちゃめちゃ好きなんですけれども、はい、じゃあ一体どんなところかっていうのを、ね、具体的にちょっとねまた言うとまずね羽生選手ってものすごいスタイルいいんですよ、はいあの。手足が長くて でなんていうか関節が柔らかいですよねだからこの演技の滑りとかもしなやかなんですよとにかく美しくてでやっぱりフィギュアスケートって、あのー、もうゴツゴツした動きというよりかはやっぱり繊細な動きのスポーツじゃないですかで表現力とかもねあの大事になってくるんでこのしなやかな動き、えー、しなやかなこの柔らかい体っていうのはねものすごい武器になると思うんですよはい<笑>で なおかつねあの細い体の中にもあの実はねしっかりと筋肉があってあの例えば太もも見てくださいめちゃめちゃ筋肉質なんですよねはいあのー、まああんまりそん短ンパンとか履いてるとこ見たことないんですけどあのー、まあ、黒いねあのタイツの上から見るにものすごい締まって見えるんですよだから実はめちゃめちゃ足ムキムキなんじゃないかなと思っててだからこそあの高いねジャンプそして、えー、素早い回転っていうのができるんじゃないかなと思ってるんですよね 実際に、あのー、東京のスカイツリーと か,、ね、とか行くと例えばあのスケート場みたいなのあるじゃないですか、はい、であそこでね例えば自分が滑ってみると分かるんですけどスケートってマジでむずいんですよ。はい あのちょっと滑るだけでも体力めちゃくちゃ使うし守るなんてとてもじゃないけどできないっていうねもうほんとそれぐらい難しい競技でよくなんかああいうジャンプとかできるななんて思うんですよはいでちょっとしたね動きの中にも足の筋肉意外と結構使うんですよねはいだからやっぱりあれほどなんていうかアスリートとして、えー、一流の動きをするには本当にねあのめちゃくちゃ力がいると思っててあスタミナねすぐあれスケートってめちゃめちゃ疲れるんで あのー、例えばフリーの演技とかねショートの演技もそうですけれども何分間も動き続けるわけじゃないですかその中で例えばあの4回転の動きとかあれってものすごい力もいるしもう息をグッと止めて筋肉を締めてねで思いっきり動かなきゃいけないわけですよでそれを何回もやるわけでいやものすごいね無人蔵のスタミナを持ってるなと思うんですよね何ていうか見てる以上にタフな 競技ななんだなとそういうのがねあの実際にスケートを自分で滑ってみると分かるんですよね、はい、で羽生選手はねそれこそあのそく持ちみたいな話をねあの以前聞いたことがあるんですけれどもあのやっぱり呼吸とかね本当に苦しい場面とかもあると思うんですけどそれを乗り越えてね、えー、ああやって競技者としてね、えー、頂点を極めるっていうのはものすごいことなんだなと思ってるんですよねであのねフルシェンコさんからもらったネックレス あれをねつけてまた滑る姿とかもものすごい感動しますしあのストーリーもまたいいんすよ、うん、これねちょっとまあ僕語るとまた長くなるんであのご自身でね視聴者の皆さん調べていただきたいなと思うんですけれどもでそんな中でねさまざまなニュースも取り上げられていると思うんですけれどもあのこのねまたオリンピックとかいろんな大会の中でね自分としても4回転のね 新たなその、もっと回転数を多くしたりっていうことにもね挑戦したりするあの精神もね、やっぱりアスリートとして素晴らしい姿勢だなと思うんですよ。で、あなんていうかなあの、オリンピックの場でもねあのあの、インタビューとか受けてる姿を見ると、めちちちゃゃく落ち着いてるんですよねあのオリンピックってやっぱり、魔物が住んでるっていうじゃないですか、はい、それぐらいプレッシャーがかかる大舞台なんですよね。 あのー、やっぱり、えー、日本代表ということで、ね、言ってるんですごいプレッシャーとかも、ねえー、感じる場面だと思うんですけれどもやはりそこは、ねえー、羽生選手は王者の風格ということで、ね、毅然としたねたまい、えー、されてるところでもうそういうところも、ねまあ、やっぱりわ羽生選手すげえって感心しちゃうところなんですけども、えー、今回の、ね、羽生選手の、えー、滑りショートプログラムの方が終わった形になるんですけれども。 えー、全体を通して、ね、見るとあのミスはね本当冒頭のジャンプ、えー、4回転がシングルの回転になったと、えー、そういうところのみになると思うんですけれどもあそこね、ねなんでシングルになったかというと、えー、あのスケートリンクっていうのはあのいろんな方、ね、が滑ってて、えー、例えば羽生選手の前にも他の選手が、ね、滑ってジャンプしてステップしてっていうのを経た中で えー、何番目、何番目っていうことで、まあ、羽生選手の番が来て滑ってたまたまねその前の人が滑った、えー、時にできたあの例えばジャンプで踏み込む時にね氷に、まあ、穴があったわけですよ、その穴に羽生選手の、えー、スケートのブレードがねちょうどはまってでジャンプがねちょっとできなかったと。 えー、そういったのでああやってシングルになったんですよねだからなんていうか羽生選手としては動きの中でね全然ミスはなくて、まあ、完璧な流れの中で来ててさあよし飛ぶぞがこっあはまっちゃったあちょっと怪我するよりは、えー、シングルの、ね、回転にしてじゃあ後との演技につな、えー、げて、えー、挽回しようっていうことでやったと思うんですよねだからなんていうか、えー、あのミスは、えー、そんなねネガティブなふうに捉えずともね、えーまあ、たまたまちょっと運が悪かったという それぐらいの話なので今度はフリーが待っているわけですけれども、まあ、あのちょっとスケートリンク の,、ね、その穴に引っかかるとかそういうのは、まあ、時の運だと思うんであので予測しようがないんですけれどもそれさえなければ、ね、本当にあの羽生選手の全力の1 2 0 1 0 0 0 1ントのパフォーマンスっていうのが見れるかなと思うのでそれも、ね、僕ものすごい楽しみなんですよね。で僕ね、その羽生選手のの一番好きなところっていうのが あなんていうか、スケートを、単にスポーツというよりかは、もうなんか、アーティストみたいな感じでね、取り組む姿勢っていうのが、あの、ものすごい素晴らしいなと思ってて、まあ、アーティストってじゃあどういうことかっていうと、要するに表現者なわけですよ。はい。で、スケートって、なんていうか、まあ、スポーツであり、芸術であるじゃないですか。はい。あの、音楽に合わせて振りをつけて、その中で、あの、舞ってる、その芸術点を評価するっていうね、スポーツになってるんで、 あのー、ある種、ね、その技を単にじゃあこれ決めればいいとかそういう問題じゃなくてあの実際にその技の出来栄えっていうのがその曲の、えー、その部分にどれだけ調和してるかっていうのね、えー、そういう部分も大事になっていると思うんですよ。で、羽生選手の場合はですね、あのー、そういうところをすごい意識してるんじゃないかなって思うんですよね。で じゃあどういうことかっていうとあの例えばね羽生選手は生命 の, あの音楽あるじゃないですかはいであれもね単にじゃあ音楽をた、えー、ある音源をね流してるだけかと思いきやあの例えば冒頭にね自分の呼吸の音をね入れたりしてるんですよでそれでタイミングを測ったりとかあと何 な, ならそれすら演出にしてるっていうねあのそういう部分がもう本当にアーティストだなとそういうふうに感じるんですよねで あのー、例えばジャンプとかステップする時もあのもうなんていうかな羽生選手って僕憑依型だと思ってるんですよねあのー、音楽 の, その主人公みたいな、えー、なんか架空の存在がいるわけじゃないですかでその存在が、えー、曲が始まると羽生選手に降臨するんですよでもうなんか目つきが変わるんですよそこがすげえかっこいいなと思っててでもうほんと指先髪の先まで あのもうそのキャラになっているというかあのね本当あの表現はやっぱり、えー、その映像を見ていただければ本当にあの分かると思うんですけれどもまじ表現者として至高の存在だなと思っているわけですよね。はいなので、あのー、やっぱりこの素晴らしさっていうのを、ね、世界に轟かせるためにもね、あのー、オリンピックで全力のパフォーマンスが発揮できたら嬉しいなと思います。とということでね あの羽生選手、えー、もしねこの動画を見てるかどうかわからないんですけれども、まあね、あのもし見てるとしたらですね、えー、本当に、まあ、僕が言うのもねななんかもう何者なんだみたいな感じになると思うんですけども、はいまあ、とにかくね、えー、と僕はシンプルにねオリンピックという舞台であれだけの堂々たる演技をできていること本当に素晴らしいと思いますし、えー、ショートプログラムもね僕すごい感動したんでもうぜひこのフリーのね プログラムでは思いっきりねその羽生選手の全力のパフォーマンスっていうのをね、えー、見れたら嬉しいなと思いますし、えー、きっとねそれが発揮できたらものすごいね衝撃を世界に与えるんだなと思っておりますので非常に僕楽しみにしておりますのでぜひとも頑張っていただきたいと思いますということでね、えー、今日はちょっとね、あのー、僕の好きな羽生結弦選手のお話をさせていただきましたオリンピックまだまだ盛り上がっておりますので皆さんでお会いしましょうそれじゃあまた次の動画でお会いしましょう See you next time, bye bye. h a n i y u sent you, go, bye!